みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回はこちら iPhone のエブリディルーパーというアプリ、アプリケーションをみなさまにご紹介させていただこうかなと思います。結構古いアプリなので、今更紹介するのも何かなと思うんですけれども、久々に遊んでみたらすごく面白かったので、みなさまに紹介してみようかなと思った次第です。そんな動画です。早速遊んでみましょう。エブリデ y ルーパー。iPhone の場合は4トラックまで録音することができます。で、使い方がむちゃくちゃシンプルで、 この録音したいトラックをタップすると録音が始まります。行きますよ。指を離します。録音がスタートしています。でもう一回タップすると録音が終わると。でこの後にうんと他のトラックも録音してみようかなと思ったら同じようにタップをすると録音が始まります。ますこの横に紫色のグラデーションが出ているのがわかりますでしょうか。これの意味としては 一周したら録音が始まります。今の録音が始まっております。今の録音が。ええ、トラック二の人に何か起きたみたいですね。で同じようにトラック三とかも、録音ああ、と六五予約をして。再生をしていって、こっちまで行くと。トラック三。トラック3。三。 なのかよくわからないですけど、まあ、そんな感じですで。その他の操作もすごくシンプルで、例えばこのトラックを音量を上げたりするじゃないですか。そしたら右側にスワイプをすると音量が上がります。逆に左側をスワイプすれば音量が下がると。で、このトラックを消したいという場合もすごくシンプルで、2本指でスワイプをするとトラックが消えます。で、今これ全部トラックがない状態という感じです。 何かしらその録音を知って、えー、となんかこのボイスパーカッションとかしたりとかして、トラックを録音したら、とりあえず1回タップして録音を止める。で、その次のトラックをタップして録音予約をするわけです。で、このバーが最後の方まで行ったら、トラック2が今録音され始めてますね。チゃカチゃカチゃカチゃカチゃカじと。で、その次のトラックも録音だ。うー、行くぜこっち側に行ったらまた録音予約だ。うおらおらおらおらおらおらおらおら今トラック3に突入だって、オッケーオッケーオッケー あ, あこっちのトラックもまだ録音するぜ。おらおらおらおらおらおらおらおら来たチクション。なんか地獄絵図みたいな感じになりましたけど、まあ、そんな感じです。えー、ちょっといろいろとまたつ違う使い方もしてみましょう。ツールというメニューを開くと、えー、と上からこのワッとスワイプするとメニューが開くんですけれども、ツールタブにあるこのクリックトラックジェネレーターというものを使うと、またいろいろ楽しいことができます。 BPM100 で8ビート、2小節。ちょっとクリックを突っ込んでみます。そうすると何が起こるかというと、こんな感じで下段にクリックが入りました。それで、これを聴きながらうっといろいろこのパフォーマンスをしていくわけです。1番目のトラックを録音予約して、録音してみましょう。 こんな感じです。そしたら、このクリックはいらないので、消去していきます。トラックにベースを入力してみましょう。でそのまま、かすね録音をしていきます。 録音予約をして、えーとまあ、その再生をしていくんですけれどもここまでいくと録音始まりますよねでこの時に端っこの方をタップするとここまでいっても終わらずにさらに重ね録音をしていきますちょっとこれをうまく使って、えー、コーラスを作ってみましょう「うー」ー「ー」 感じで、えー、一気に1個のトラックに3つのコーラソーズを入れることに正解を成功しました、えー、次のトラックを開きましょう で、再生をしているときに端っこのほうをタップすると、網線みたいなのが出てくるんですけれども、これが出ている状態でトラックを1周すると、全部ミュートになります。停止するわけですね。で、ミュート中にこの網み編みを迎え出して再生すると、今度は再生になります。なので、これをうまく使って A メロ。 最初はエミロとかで優しく歌おう後ろのトラックも割とシンプルにしてこれからこれから盛り上がりたい時に全てのトラックをオンにすればちょっとは後ろで賑やかになるねこんな感じで iPhone 一つで楽しく楽しく できるエデループサイコー、そう思うでしょう。そう思うう。」思でしょうそんな感じ。また面白いところとしては、ここのトラックを長押しして、他のトラックにドラッグすれば、マージ、合体させることができるわけですよ。合体。そうすると、また下のトラックが開くわけです。これを再生中に行うことができます。ちょっと行ってみましょうか。もう一回、再生中に長押し、でドラッグ。 成で空いているところにまた新しいトラックを入力していくと「オーデションそうオーデションソーオーデションソうオーデションオーデションオーデションそんな感じです。 えー、全ての使い方をたぶん説明したと思います。あまだかなついてたから全部やっておきましょうか。Undo, redo をすることができます。ちょっと間違えたなと思ったら、間違えて消しちゃったなとかって思ったら、えー、とこの指でスッスッとスワイプをするわけです。そうすると Undo, redo になります。間違えて消しちゃったという場合でも、ススッとやれば復活すると。そんな感じです。で 録音予約をしている状態でこの紫のグラデーションが出るじゃないですか。で、この紫のグラデーションが出ているときに、この紫部分をタップすると赤に変化するんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、上書き保存になります。紫色の場合は重ね録音なんですけれども、赤色の場合は上書き録音と。音とこんな感じ。で、ちょっと失敗こいたと思ったら、またこのね、すすっていればリドゥ。 ででしょうどうでしょょそんな感じです。この辺の使い方をマスターしておけば、まあ、自分、楽しめるんじゃないかなと思います。エブリデイールーパー、ぜひ試してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら。<笑>